ヨシユキですなんだこれはリンゴかブドウかんパイナップルプチ、うん、プチクロシゲソフトキャンディ プチッと果物、パイナップル味プチッパイナップルの実をちぎって食べようくらしへプチッと果物、パイナップル味見つけてしまいました。 でいただいちゃいましょう。 を開けました。あ。パイナップルの。フルーティーな香りがきますね。そして。二日。パイナップルですか。おお。いいですね。なんかほら。パイナップルですよ。 おこういう形のパイナップルあんまし、まあ、そんなに、まあ、スーパーとかでたまに、まあ、普通に見ますけどねいやーいいですねそしてこいつはこいつもパイナップルなんですかねんパイナップル パイナップル。あこいつはパイナップルの輪切りですね。そうですよ。あの缶詰にここんな感じで横になって、うん、重なってますよね。なるほどね。なるほど。なるほどね。こうパッと見普通に浮き輪とかに見えたけど、やっぱほらちゃんとパイナップルの粒になってますね。ほらね。いやあ、いいですね。しそれでは。 ちょっといただきますかねっていうかねこれはプチなんでね一応あの1個ずつ取らないとダメですかねやっぱりねしたじゃあいただきますじゃゃ、じ ゃ, じ ゃ, じゃいただきますよおおおおおおおおおおおお 味はそうですね、まあ結構シンプルにパイナップルの味がねこうささっと広がるソフトキャンディーですねうんまあそうですねまあ味は別にまあそうですねそんな変わり映えなしですねまあまあパッケージ通りでもやっぱり普通にあのうん美味しいですよやっぱり。 うち、うんでもこれなんかさなんかちぎって食べるにはちょっと小さいですよねどう考えてもね<笑>そうだよねもうちょっとでかいのをゴロンって入れてほしいですよねやっぱりねそうなんですよなんかなんかピンセットでこうつかむような感じになっちゃうんですよなんかやっぱり。 あでもなかなかこうやってこのプチっていうのがなかなか、まあ、面白い感じがしますけどねなんかねおお、お お, おプチ、うんでまあそうですねかキャンディーの味はまあ普通にあのうんパイナップルの味が広がるソフトキャンディーですねあーでもなんかね そうだな、まあハイチュウに近いっつっちゃ近いかもしれないけどでもそれとは違う系統だななんだろう清涼感のあるこうちょっとスースーするような甘みですかねうん甘味っていうのかなあなんかほらなんかほらそう分かった分かったキシリトールとか マルチトールっていうのが入ってるから、そのなんかキシリトールっぽい甘さですかね、やっぱりね。とあとこのパイナップルの味がこう広がる感じですかね。じゃあちょっとパイナップルのこの上のなんだ葉っぱと実のところをま丸ごといただきます、うん。あ、そうですね。このキシリトールの甘みとこのパイナップルの味とあと普通にこの ソフトキャンゲンのこう柔らかい感じのこううん食感が広がっていきますね、うん、こっちはこっちもプチですかあれでもこいつはプチちょっと難しいんですよだってこれこれこう取ろうとしたらなんか2つほら両方ついてきちゃいますよねなんかね だからここから一応ここプチってやってからここプチかよしプチってやればいいんだなプップップップップププチううん。うん。いやーでもねいいですねこのパイナップルですかねやっぱりねうん まあ味はねやっぱりねやっぱ予想通りなんですけどうんでもやっぱ普通に美味しいキャンディーですねやっぱりねうんいいですねうん、うん、あとこのキシリトールのこのちょっとスースーするこの 甘みっていうか甘味ですかね。なんだろうこのスースーする感じはキシリトルの感じなのかな。分かんないな。<笑>まあ い, いや。うんいいですね。以上。以上。以上。 以上、以上、以上、以上、以上、以上、クラシエソフト、ソフトキャンディプチッと果物、パイナップル味、でした開封後はお早めにお召し上がりください